せーの、さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。ようです。少量です。今回は。実は。内緒にしてたことがあるんです。もろ。隠してたことがね。ん 縄跳びが飛べないんです、僕縄跳びが飛、ね、べないっていうかあれだよね二重跳びができないんだよねそう二重跳びができなくてあれはできるよね普通に縄跳びはできるよね、うんうん、でまあ今年はいろいろ挑戦していきたいなと思っていたので、うん、なので今回もあの場所に2人で行きました、うん、はい、はい、その映像をご覧くださいはい というわけで、おなじみセントラルパークへやってきまし た, やってきましたさ あ, さあというわけでなとびをさっき100均で買ったので<笑><笑>やっていこうと思います、ね、もうちょっと離れる ちょっと<笑>しんどい<笑>見た今のグフしんどい縄跳びを片手に持ってやってた今いいいよじゃ、はい、実力を恥ずかしいんだじゃあ次着<笑><笑><笑><笑>てね、うん、まあねこの普通に飛ぶのはね、うん 二重跳 び, 二重跳び<笑><笑>なんか一回一回一回跳んだけどしん<笑>ってかねもうさもうね足がつらいんだよ<笑><笑> 足, 足もちょこっとやっただけなのに足も腕もつらいんだよもう<笑>ちょっともう一回くらいやってよ 俺その間にさどうやったらさ、うん、二重跳びがれ飛べるようになるかちょっと調べてみる。はいはい、<笑>あったよはいああ 疲れるなにしても疲れるわーロープなしでジャンプの練習を行うだってあ二重跳びで必要になるのは<笑>ジャンプの高さです、はい、ロープを回す速さではありません、はい、特に速く回そうとしなくてもロープが2回地面を叩くまでの時間はそれほど長いものではないでしょう、はい、またいくら速く回そうとしてもロープが得られるスピードの違いはそれほど大きくありませんそのためジャンプといってもせいぜい 10cm 程度で十分ですだっていやわかるけどどういうこと とりあえずロープなしでジャンプ高くジャンプ高くなくていいっていう十セン1 0ぐらいジャンプあもう全然1 0ンチ全然1 0ンチね自分が思う1 0ンチ飛んでみてああそうじゃないしんどそう足がしんど<笑><笑>おこれをねやる、うん、んだ、ね、うん、うん でも、そんだけジャンプしたらさ意外といやいやいやいやいやいやそもそもねちゃん、できるの<笑><笑><笑>やってみよう<笑><笑>そもそものやつね人には言っときながら<笑><笑>できるのかっちゅう話はいお願いしますやってみたいと思いますはーい これでできなかったらはずいよ。映ってる？うん。大丈夫？ここでいい？どうぞ。おお。あ。二回<笑>。ははは。いやすごいすごいすごいすごいすごい。死んだ。<笑>すごいすごい。<笑>できた。できてるできてる。すごいじゃん。はい。今。 体が 痛, 痛い、ね、が 痛, 痛いね、今ちょっとギリピッピだから、さ<笑><笑><長寿><笑><俺が><笑><笑>暴飲暴食が過ぎてね。う<笑>だよやる気ねえだろ<笑> 全然、全然回っっっっってて<笑>、えー、ももももジャンプしてからああああああもっともっともっともっとあ高くいやーできるかなどうかな お お, <笑>おできたね今<笑>できた一回すごいもう一回やってみてよ一回うん<笑>おーあー<笑>一回はできるね一回はできるねちょっと連続でさ、あ、ややってみようよはいはいはい<笑><笑> 体力が<笑>いしいういしいはい<笑>、はい、というわけでいやーね一回も跳べなかったのがやっぱ一回は跳べるようになったから、はい、すごいねありがとうございますどれくらい練習した 三十分くらいやった。三十分ぐらいかな。うん。やっぱ高くジャンプするっていうのがいいのかな。うんんあとはまあ体力じゃないかな。から<笑>それは間違いない。<笑>うん、本当に、うん。はい。というわけ で, わけで今回ははいえーっとチャレンジ企画第二弾うん縄跳びを二段跳びかな二重跳びにチャレンジしてみました。うん